はい、どうぞ、こんにお久しぶりでーす。はい、ということで、えー、今回もですね、あの、フライディーナイト関係やっていくんですけど、えー、FNF 実況、だいぶー、開けちゃいましたね<音楽>。まあ、久々にやっていこうかなと思います。で、そしてね、これね、なんと、あのー、これね、 これ、テイク2です。あのー、実、実を言うとね、あの、これの前に、やったんですよ。なんていうの、録画を忘れて、もうそのまま、なんていうの、もう、なんか画面で一人実況してたっていう、もうバカらしいことをやってたので、なんかストーリーほとんど、進んじゃってるんですよね。はい。あの、途中からちょっとね、あの、ここ録画切ろうかなと思ったときに、 あの、OBS 開いたら、まあ、あの、なんていうの、案の定取っていなかったっていうことにじゃあ、もう一回やろうかなっていうことで。一からやっていきまーす。はい。<笑>設定もしてあるから、もうそのましょう。はい。本当に、ちょっと<笑>、あれを、あれが分かった時、マジで恥ずかしそう、恥ずかしそう な, な。恥ずかしそうんだけど、もう恥ずかしいんやけど。もう、顔がね、もう、男の目になるくらいまで、恥ずかしかったんで、やっていきましょう。 はい。あ、今回のもっとちょっとわす、紹介し忘れ、めっちゃ簡んだな。でね、ちょっと、久々のちょっと実況でちょっと、慣れてないんですよ。 ユートリアルめっちゃリミックスされてんじゃんこの歩くアニメーションええー、な あこういう最近のモのトってこういうなんか技術がやっぱ進歩してるっていうのがすごいな。はい。一曲目終了ですね。はい。じゃあ二個目行きましょう。えっ、ー、と、ちなみに今回のね、もうちょっと紹介し終わってたんですけど、今回のモットはね、こうなんていうのあのー、レギュラーショーっていう、あのー、海外の、まあ、カープンアニメの いや、あの、やつのモットです。はい。ここからちょっと、このモットの主役が出てきますね。はい、左がこのモットの主役です。まあ、キャラ紹介はもうあの、編集中の俺がまあ、やってくれるので、ここの字幕で、まあ、見てください。はい なんかこの懐かしさを感じるこの BGM いいななんかファミコンとかそういう感じ。 い耳かいたかった。 何だろうね大義大義 まあ、2局目もまあ難 な, なくクリアしましたね。はい、じゃあ3曲目行きましょうか？ のリズム良いな好きだわこれ<笑> 戦い予想がつかんないなこの譜面おぉ<笑>いいななんか最後平行言ってたけど<笑>はいじゃあ4曲目いきましょうちなみにこ4曲目ねあの結構これ好きっすね画面がね圧倒的に難しくなる<笑> じゃあ、この曲はね、なんかハバーラシス。 これ面や、クメ落めやべよ、ぞ同時落ち、僕だ、グリだ、グリやばいわ無理だ、無理だ、無理だ、無理だ、グリだ、グるわ でも曲はね、本当に中毒性がある。 わぁなんふふ<笑>。これ、これがあることを忘れてた<笑>はい。とはい。てことで。なんだかクリアしましたね。ちょっと譜面の量がやばかったけど。はい、じゃあてことで。これ何曲目 ?5 曲目ですね。なんかこれね、こっちの、これやったらなんか解放されるやつらしいですね。なんか、表示されてなかったけど。やりましょう。これも、カバーらしいっす。 なんか流行ってる曲らしい、ね。<笑>さっきといい、あのさっきのやつといい、これも複雑な譜面だな。 おぉ別別の人格なのかなこれは結構撃たれるね自分のターンが来ない めっちゃ押されるやんこれ確定で始まる押される<音楽><音楽> が出てる。<音楽><音楽> めっちゃ端まで押される<笑>覚えましたね。<笑> この寂しげな感じと、このダークな感じがいいな。これで全部終わりましたね。プリプレイなかったっけあ、特にはないので、多分これで終わりっすね。はい。はい、ということで。えー、今回の実況はここまでです。はい。えー、もしよかったら、えー、高評価、えー、チャンネル登録、そしてね、あの、Twitter など、いろいろな、あの、他の SNS もやっていますので、ぜひぜひ、あの、概要欄からチェックお願いいたします。はい、ということで。ご視聴ありがとうございました。 それでは、えー、次回の動画でいましょう。バイバイ。